皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月1日、明けましておめでとうございます。ドラキーマさんの告知が来ているので、早速年越し会場に向かいましょう。2012年から始まって、今年で8回目となる年越しの会場は、ここ、青年の宮です。読み方がわかりませんね。星明かりの宮かもしれません。 普通に入ると、ランダムでいろいろなサーバーに振り分けられてしまうので、みんなで同じサーバーに集まるのがちょっと大変でした。いろいろと作り込まれていて、一通り見て回るだけでも、いろいろ楽しめてしまう会場です。福袋やおみくじが買えたり、初詣もできたり、まさに GoTo アストルティアを体現した年越し会場です。来年以降も、ここで年越しを迎えたいですね。そうこうしているうちに、年が明けました。夜空の色が一気に変わりましたね。本当に手が込んでます。